ミホヤのバカあれは本当に空間心なの正体不明の異空間精霊が存在しないはずの世界けれどそこには恐ろしいほどに巨大な霊力が溢れている形を持った奇跡と形を持った絶望崩壊 それがこの巨大な霊力の正体ですの感じ取れるのは途方もない絶望と悪意残念ながらあなた方の力だけでは何も救うことはできませんわ未来への勇気と一生忘れない思い出今の彼女は 反転したときと何が違いますの今度は私たちの番よあなたも相当な覚悟を持っておられますよね今まで私たちが精霊にしてきたように少女たちの運命はここに交わるさあ2つの世界のデートを始めましょう